すんません待たせてで、てやあ先輩一人っすかマジかよもう約束の時間っすよね俺家でテレビ見てたんすけどこたつで寝ちまったらしくて気づいたら年越し来る年始まってて 飛び出してきたんですけど。悪い、遅れた。くまーす。先生、ごめんくまー。洋介のせい、くまよ。これ、洋介。先生は土下座をご所望ですぞ。つか百パー、お前のせいだろうが。けど、悪かったな。 ついさっきまで社員とバイト総出で福袋全部詰め直してたんだよ誰かさんが値段見ねえで何でも福袋に詰め込みやがったせいでなふふふ。ュ<笑>ュおめえだよこのそんなことより先生ナナちゃんとパパさんは無茶だろこんな寒い夜中に。 堂島さんも奈々子ちゃんもまだ借り退院中なんだしよでは他のみんなは何故男子ばっかりくまままさか男同士で気楽にとかありがちな恋の感想中よちげえっつのつかあいつら遅えなもう時間過ぎたろ天城先輩ん家にいったん集まって 溶かすかねそのなんだ晴れ着とかは、晴れ着先生先生晴れ着いや待てまだそんな全力で期待する段階じゃなくねはあなんで俺に言うなっつうのまあでも晴れ着リセチとかは 確かにお宝っぽいよなおもしかしてナオともか言われるとこう思わずお待たせごめんねカイロ買いに行ってたら遅くなっちゃってすみませんんうん何その薄いリアクション 晴れ着って夜中のうちに行って帰ってくるのに着ないからだよなはいはい分かってましたともるっさ何勝手に期待して切れてんのさ晴れ着みたいな勝負服はねもっとここぞって時に着なきゃえ晴れ着って勝負服つかそれさりげなく射程外って言ってますよねさりげなくは言ってないよね 心の中寒いっすあの時間を気にしませんか入り口でカウントダウンすることになりますよやべ2年前にじゃなくなっちまうな元旦0時にみんなでとか私初めて私も去年までは旅館のみんなとばっかりだったな、うん、っていうかさよかったねみんなで平和に来れて。 あっああーあそろそろですね。 あっあれ 雪だ、はあ、寒いと思った。このまま積もるのかなこれが本当のホワイト年越しっすね。<笑>聞いたことねえよ。ハハは今年もハハハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハ